通常はこう乗っといて信号待ちの時にこうクッて前でてこうつけば全然問題ないんですよね。 マサチャンネルをご覧の皆様こんにちはいつも見ていただいている方本当にありがとうございますそしてクロスカブでこの動画にたどり着いた初めての皆様はじめましてマサチャンネルのマサちゃんでございますよろしくお願いしますさてさてさてさて本日はレンタルバイク出たもの勝負ではございませんこちら j a 45クロスカブ。 私が約3年間乗っておりまますす愛車でございます現在のね走行距離はまあ約1万キロぐらいなんですけどもまあ3年にしてはねまあそんなもんかなっていう感じの走行距離でございますけれども下部ですね3年間乗ってまして奥多摩は結構ちょいちょい来てるんですけどもこのところですねレンタルバイク出たもの勝負っていうですね、えー、動画のコーナーをやるようになってからですね奥多摩に結構ちょいちょい来るようになりましてで。 なんかちょっと足らないなって思ってたらですね自分のバイクをちゃんとそこでレビューしてないってことに気がつきまして本日はですねしっかりですねレビューをしていきたいと思っているんでございますなかなかねこういうレビュー動画もないのでですねクロスカブのちょっとねしっかりやっていきたいと思うんですけどもなぜよくしっかりやっていきたいかというとですねハンターカブ盛り上がってますね あの辺でですね原付二種がまたですね、えー、人気が上がっているということですねでハンター株もクロス株もね納期が結構不安定で特にハンター株に関してはですねいつ納期納車になるかわかんないぐらいの勢いなんですよ。でクロス株だったらまだ23ヶ月ぐらいで納車になる予定らしいのでハンター株からあー入ってきてクロス株どうなんだろうと思っている方が非常に多い。それから スーパーカブに乗りたいですね女の子クロスカブ見てクロスカブかっこいいと思うんだけどちょっと足つきが悪いんじゃないかなと思って敬遠してる方その方に向けての動画になるので、えー、よろしくお願いいたしますそれではですねまず足つきからやっていきたいと思いますそれではですねお待たせいたしましたシャンマサチャンネル本日のポテンシャルドドン 身長1 6 4ンチ体重5 7キロベスト体重でございます太らない生活をしておりますありがとうございます割と小柄なんですけども足のサイズ違う足のサイズじゃないじゃ<笑>足のサイズじゃねえよ股、ま、下ちゃんと測りました センチこれはですね、えー、1 6 4ンチの方にしてみたらちょっと長いみたいですよありがたいことに1 7 0ンチぐらいの方と同じぐらいの足の長さをしているらしいですということはですね手も多少腕か腕も他の人よりも他の1 6 4ンチの方よりも多少長めということになりますそれではですね またがってみたいと思います、えー、私のですねクロスカブはブロックタイヤ入ってましてちょっとタイヤの外径が大きくなってると思うんですよなのでサイドスタンドで立てた時に結構傾きますねってことは普通のクロスカブでも若干車高が高いということをですねえー、お伝えしておきますそれではまたがってみますあ、そうそうそうそうクロスカブってさ、ここないじゃんだからこうやって足回す人もいるしこうやって足回す人もいるんですけど どっちでも OK です僕これ こ, こうバックが付いてるんで後ろからこう回すことが多いんですけどもはいまたがりましたまあやややや中央よりほとんど真ん中のですねに今またがってる状態ですそれでは起こしてみます激激的的に軽いです激激的的です<笑>チャリンコのようですこの軽さ 重量的にはね100キロぐらいなんですけど、えー、軽いですね、やっぱねクロスカブ足つかねえつかねえってい、ね、なんか言い過ぎだよね、なんかねシートを下げるそののなんかかこう シ, シートとかねあの低いシートとかそれからローダウンキットとかも売ってますけどもああいうのを、ね、売り始めるとなんかすごい足つかないんじゃないかなっていうイメージになる方が多いと思うんですね。ですけど このでは、僕はもうかかとまでべったんこですべったんこベタベタですではですねスタンドを払わなきゃいけないので足を踏み替えますいかがでしょうかパッとこうついた時にかかとからはいきませんねつま先から入るけども結果的に土踏まずからえかかとにかけてこう設置していくっていう感じだと思います こんな感じねでシートもねサイドがそこそこ滑るので踏み替えるときにこうズボンがある程度こうずらせるので例えば女の子で背が低い方でちょっと足あのお尻をこうずらさないと足がつかないみたいなちょっと低身長の方とかでも非常に安心ではないかなという感じはしますねそれではねスタンドを払っていますこれねパッと見るとねもうこっから見えるんですよスタンドが。 非常にありがたい。XADV とかはね、なかなかね、こう、見えないっかったんですけどね、これはもうスッと見えるんで、しかもここにね、おっきいヒゲがありますからね。加工。問題ゼロ。もう安心感しかないです。安心感の塊塊ですね。もうね、安心感の塊、一応ね、あの、このコーナーでですね、安心感の塊のことをですね、安心かまたりっていうようにしてるんですけども、ま、え、さ、ー、しく安心かまたりです。 踏みえてみます全く問題ないですねでスタンドを出すんですけど出す時もねこれパッと見るとこ根元が見えるんですねでちょっとこうやってやるともうひげも見えるのでこれは簡単これね XADV とか全く見えなかったですこうやってやらないと見えないですよねはいそれでは両足ついたらどうかということで両足ついています ほぼシートの真ん中ぐらいさすがにかかとから着地っていうのはなかなか難しいけれども土踏まずの位置っていうかねこう母子球よりもさらにかかとに近いところまでこう設置していてもうほとんどべったりついてるのと同じ状況ぐらいに、えー、踏ん張れるところに足がつきますねではちょっと後ろ目に座ってみますここが一番シート幅が広いとこで一番クルージング時は楽なとこなんですけど さすがにね両足かかとは結構厳しいかなただやっぱさっき言ったように一番かかとに近い土踏まずの位置っていうか何ていうのかなつま先じゃないですで母子球って言うじゃないですか母子球よりもさらにこう土踏まずに近いところがついてるんでもうめちゃめちゃこう踏ん張りの引くとこなんですよだから全くあの違和感がない 安心感のあるとととこころで足がつくっていうことだと思いうだ思ますただこれが165から7 0ンチぐらいの人って考えると1 0ンチぐらい背が低い例えば1 5 5ンチとかいう方になるとやっぱり両足でつま先ツンツンなのかなっていう感じはしますよね女子の方で1 5 0ンチ真ん中ぐらいの方はただ両足の話ですかね片足で言ったら、まあ、かかとまではつかないけど一番力の入るところで。 踏ん張れると思うんで150センチ前半ぐらいの人でもクロスカブ乗るっていうことに関しては僕は全く問題ないんじゃないかなという感じはしておりますではですねセンタースタンドセンタースタンドを立 て, てますこれね意外とクロスカブは重いですただ僕ちょっと慣れちゃってるんで全然大丈夫なんですけど意外と重いんですよね 踏んでここね、これ今、あのサイドバックサポートとウーイルっていうところですね、サイドバックサポート、ロングキャリアがついてるんですけど、ここ、純正のキャリアがあるので、これをですね、えー、めちゃめちゃこう上にこう引き上げる、ぐって持ち上げる、踏んだのとここと、こう引っ張り合うようにぐっとこうやってあげると、そんな問題なく上がるんですよね、せーの、ひょい。上がるんですけど 実際、えーと、僕の奥さんですね、バイク経験ないんですよ、162センチで割と非力なおばちゃんなんですけど、上げてもらったことがあるんですけど、やっぱなかなか上がらなかったです、だから女子で非力な方は、ちょっと厳しいかもしれないです、センタースタンドは。ただ、慣れれば絶対に持ち上がりますも う, 1 回, もう1回やってみます。 センタースさんに関してはこう引く方向ですね。こっちら引く方向とかにちょっとコツがあって、こうこういう感じにどうしてもねこっちに行かちゃうんですけどね。こういう感じで持ち上げていくと、割とこうね<笑>の乗っかっても乗っかってもやっぱり上がらないんですよ。こっからこれをこうグッとこう引かないとわかりますかね。もう一回やってみましょうか。 乗っかっかてもセンンタースタンドは持ち上がらないですここですね、ここをグッと上に引くことで、持ち上がります。はい。それではですね、ライディングポジションがどういう感じか。もう、何の負担もかからない、もうね、ふってこう椅子に座った感じのライディングポジションなんですよ。ただ、僕の場合は、 もう1個ステップが後ろだったらいいのになっていう感じがする時が多いです、えー、ちょっとこうこの位置だとこうちょっとそっくり返りやすいのかなっていう感じはするんですけどでもほとんど問題です、えー、クルージング時にちょっとつま先でこうステップに乗るような感じに僕はしてますねでギアチェーンの時にこうガコンってこう足を動かすような感じの乗り方をする時も多いですでもうふってふって手を出したところにこうハンドルがある でちょっとね、これは前に若干ハンドル傾けてます、ちょっと近いなと思ったんで、クランプがあるので、緩めれば前にこう 倒, れる倒れて、ちょっと遠くなるので、そんな感じでハンドルの位置はどうかな、ワングリップぐらいはちょっと遠くなってるかもしれないですね。で、えー、ちょうど一番シートの一番太い位置に乗って、まあ、このくらいがクルージングの感じですかね。どうですか、この超自然なライニングポジション。 で女子の方だと足つきとかのね不安とかっていう方はシートの前に座っていただければまあ、全く問題なくシートの細いところだったら足がつくのでこういう感じのライディング姿勢になるんですけどまあ、通常はこう乗っておいて信号待ちの時にこにぐって前にこうつけば全然問題ないんですよね、はい、ただちょうどねこのねステップのところにこう足が出る感じになるのでねまあ、一番前に座ると。 もっと前にぐっと座ってこのステップの前にこう足を出しちゃえば全然不安はないんじゃないかなと思いますけどね、うん、一番後ろに座るとパッと足出すとあのステップの後ろ一番前にほんと前に座るとステップの前に足を出すことができます足が前に出ればね相当あの、えー、背が低い方でも乗りこなせるんじゃないかなという感じはしますで ロングシートロングシートっていうのが売ってるじゃないですかロングシートとかにするとやっぱり180ぐらいある人はあの こ, この辺ですねこの辺とかに乗るとすごく楽だと思うんで僕はあの木島さんだっけなどこから出てますけどロングシートをおすすめします背が高い方はやっぱり僕の身長でもすごくこうコンパクトだなっていう感じがするのでやっぱ 170cm 後半ぐらいになるとやっぱここの ライディングポジションのこのお尻の位置っていうのはちょっとこう前かなっていう感じはしてくると思うんですねだからまあ180ぐらいある人はロングシートにしてちょうどここの、ね、キャリアの継ぎ目この辺にこう座っていたりとかしてあげるとすごくいいポジションになるんじゃないかなっていう感じはしますではですね次取り回ししてみたいと思いますまずセンタースタンドを落として前に 後ろに前に後ろに抜ってきますけどこんなちっちゃい男の子なんで力もないですですのでこのぐらいだったら女の人でも全然問題なく取り回せると思います全く問題ないですチャリンコレベルですチャリンコレベルでちょっとこう動かしていきますね ぐるーっと回っています。えー、もしものことがあるといけないんで、シートにお尻をくっつけた状態。これで、ハンドルを一番右に切って、ぐるりと回ります。いやー、楽だー、これ。楽だし、なんといっても、このね、ハンドル切れ角。 す切れますもうこれで取り回しが非常に難しいみたいな人は多分いないんじゃないかなと思いますねでは反対回り行っていますハンドルを左に切るとこっちがハンドル計画がすごくあるんでこっちが、ね、もう体にきちゃうんですよこうやってなのでね僕がいつもやってるのはここのハンドルのバーエンドバーエンドにも体をこうくっつけちゃうような感じ こうするとうまく回れると思いますどうですかこのこんなちっちゃく回れるのよすごくないこんなちっちゃく回れるバイクないでしょ半端ないですよねすごい取り回しに関しては全く、えー、ちっちゃい駐輪場とかでも切り返したりとかして、まあ、出せると思いますもうね安心感しかないです 安心感の塊です安心かまさりと言われていますはいそれではですねバックいきたいと思いますハンドルをハンドルを一番左に切った状態これがさっき言ったこう体が一番近くなるんですけどちょっと逃げてちょっと逃げてですねあのお尻をちょっとずらすと こ, うこっちが遠くなるんですよですので女子の場合にはやっぱりここにですね体をこうくっつけちゃうような感じで バックをしていいいくととややりやすすんじゃないかなか思うんですねこんな感じどうですかこれどうですかこの小回りメリーゴーランドかいっていう半端ないっす僕はもう非力な男の子ですから、はい、では逆こっち右にハンドル来た状態ここでバックしていきますそれはちょっとここに 階段を預けてこっちはね円の外になるんでそこそこね歩かなきゃいけないちょっと歯はしますけどめちゃめちゃ回れますねもうねちょっと慣れればもうこうフロックしてもうこんな感じこんな感じですよこんな感じこんな感じ どうこの小回り今間違えてセンターさんドしった<笑>半端ないでしょ取り回しで困るっていうことはですねほぼないと思います結構ね傾いてもそこそこまでは持ちこたえられるはずですよちょっとやりたくないけどあまりこうでしょ ほらね女の子を非力な女の子だときついかなまあこのぐらいだったら大丈夫なのでまあ倒すとしたら何かの不可抗力こういう縁石とかにちょっと 乗, り乗っちゃって反対側行ったりとかっていうことじゃなければ倒すってことはですねほぼないと思います はいこれこそが安心感の塊、たまり安心かばたりでございますそれではね奥多摩シュート泥上り下り行ってみたいと思います走りはどうでしょうか